皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月7日。今日は、幻の海トラシカの最終日でした。今更30万点超えの動画を撮影したからといってどうなるのかという感じですが、後世の記録のためにも頑張ってみました。結論から言うと、結局30万点超えの動画は撮影できませんでした。 やはりあの時の撮影ミスが痛かったという結果になりましたそんなわけで今回の撮影から名場面的なものを流してみようと思います浮き輪選択については今回は肉がよく落ちるパターンが選択されるのでやはりドラゴン浮き輪が正解だったのかなと無敵時間を利用してこういう突き抜けができるのがかなりのアドバンテージです なんとなくですがいつも最新の浮き輪が一番有利になるように作られている気がしますこのタイミングのジャンプを許してくれないのはしんどいですねサメバーンの予兆が見えるかどうかはほとんど運次第って感じでした最終日なのでこういう爆弾岩に対しても常に攻めの姿勢をとり続けます今の絶対当たってないんですけどね 2回回落ちていななければ30万点のの可能性があった回なのでした。でしというわけで、ラストの回も何事もなく終わりました。今年のトラシュもこれで終わりです。また来年頑張りましょう。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。